こんにちはめちゃめちゃ久しぶりの動画になっておりますイラストレーターの菊池敦子です今日はあの今年の1月から私がコツコツと勝手に一人で作ってきたあのオリジナルの手帳のスキックワ手帳っていうのが今予約販売中なんですけどサンプルが上がってきましてまだちょっと完成形ではないんですけれども、えー、商品の実物を、えー、動画で。 見ていただけたらなぁと思いまして動画急遽撮っております。はーいではもう早速ご覧いただきたいと思います。出たす！すげークワドショー！ちょっとすごいあのライトがテカってすいません。あのこのねテカる原因のこのビニールのカバーこれもついてあの販売するんですけどちょっとすごいテカってるな。ちょっと取りますね。どこれこのねカバーを取るときに。 これもすごく今回こだわったポイントなんですけどカバーの着脱っていうのかな交換がすごい簡単になるように上からガバッと引き抜いてもらってであのこれそうなんですあの厚紙のカバーなんですけどこれ両面印刷なので皆さんの気分によって今日はピンクのこっちの柄とかちょっとシックにね白い柄でいくとかっていうのを。 こうお好きに変えていただきやすいように上からこうガバッと取れるものを作ったんですけどすごい変えやすいこういうシンプルな白い私も写ってしまう<笑>ちょっととにかくカバーは取ろう<笑>はいよ余計な情報が写ってしまう。 あのこの中身、ちょっとねビニールのカバーがややこしいのであとで説明したいんですけれどもこの両面のカバー、ね、あの好きなようにどちらでも使っていただけるようにあの 2, 2パターンつってますのでお好きな方をつけていただけたらなとでもこの両方にも飽きたよって自分のお好きな写真を入れていただけたらなと思ってます。 私、今回この私の手帳にはあの手帳を書くときにとても書きやすいこの下敷きは手帳、はい、名前入りこれ全部の手帳につきますのでぜ ひ, ぜひ使ってくださいこれなんでこれ作ったかの理由もまた後ほど説明しますねで今ちょっとこの中身なんですけどちょうどあの中身だけもらったものがあるのでこっちの方で説明していこうかなと思います これがが、ね、出来上がってもうて見てください、この、はい、全面フルカラーで、もうほとんどイラストが入ってます。こんな、もう最初から書かれてる手帳、すいません、予定どこに書くねんとかね、思われますよね。こっちに書いてください。左に書いてください。 えー、右側に、あのー、例えばこの7月だったら7月の第1週に当たるかな123だからそうですね第1週っぽいあのファッションが書いていたり七夕の時期こんな格好できそうかなとかあのそういう風なイラストファッションイラストになってますのでファッションのなんか参考にしてもらってもいいしあそうだねこの季節になったらこういうの欲しいなとか思って。 先読みししててももらってもいいしで結構ここのファッションイラストのこの枠の中に私からのというか、まあ、その季節に応じたクエスチョンがありまして例えばこれですね「秋の夜に聴きたいミュージック」とかで「10万円を自己投資できるとしたら何に使う?」とか些細なクエスチョンがあって。 いもない質問のクエスチョンに答えることによって自分の内面をこう見てもらえる手帳内面をこう書き出して可視化する手帳を作りたいなっていうことでこの手帳を作ったんですねなのでこう自分の心の中から出てくるなんか自分も知らなかった心の声とかをあの書き留めてもらえたらなと思っておりますでそれを後で見返してね こ, の時こんなこと思ってたんやとかそうやって振り返れることがすごく大事なんじゃないかなと思ってるのでそれを皆さんと一緒に楽しめたらなと思ってますでこの手帳の特徴としてこの毎月5月だったら5月で次6月に行きますっていうその5月と6月の移り変わりのところに。 こっちねフリーページ で, でこっちはこう2つに分かれているんですけどこれどこも同じパターンになってこれ5月分で、こっち4月分同じデザインになってるんですけどこの右側に書かれていることは、えっと、こうニュームーンデイと書いてますが新月と満月の日付も入れて書いてます。であのなんかよく 満月新月の日にこういろんなことを書くと夢が叶うとかの私はそその別にお月様が叶えてくれるとかじゃなくてやっぱり書くことで自分でもう一回意識し直すでもう一回見つめ直すっていうことができると思うんですね。でその新月と満月って、ま、毎月あるしちょうど2週間ごとに変わるので。 えー、例えばこの6月29日が新月で6月14日が満月大体15日2週間ずつぐらいですよねそ の, あの2週間っていう周期を使ってうまくこう定期的な期間を使って自分をしっかり顧みりるだったり新しい発見をするっていう意識を持って書くスペースが欲しいなと昔から思っていたので作りました。で、えっと 新月はあのよくねこれからの未来に向かって自分の意思を表示するあのああこうなったらいいなとかっていうよりもこうやって自分で道を開いていくぞっていう気持ちで例えば「ダイエットあと15日間頑張る」とか書いたり<笑>あの「お菓子ばっかり食べないで、えー、野菜は1日2種類取る」とかそういうのを書けたらいいなと。 でえー、満月の日には奇跡を見つめて肯定する感謝も忘れずにということで、まあ、ここに決めた目標でもいいしあの先月決めた新月の時の目標でもいいのでこれがあのどういった奇跡っていうか、まあ、どういう風に自分はやってきたかなっていうのを見つめてで、まあ、失敗したら失敗したで「もいいよね」っつって「でもそれでも元気だ」とか「それでも」 まあ楽しいとかあの感謝を忘れずにあの最後に書くっていうスペースにしてますのでうまく使ってもらえたらなぁと思っております。はい、あとはあのー、いろんなねこう12月までずっとこうあるんですけど、えー、とそがそが12月最後まで使ってもらったらちょっとメモスペースがあって、えー、身体サイズ表 自分のねお洋服とか買う時とかあのスカートの丈とかあの自分の体に合ったサイズとかを覚えておくとお買い物しやすいっていうのもあってちょっと私手帳の中に欲しいなと思ったので作りましたあと体調管理表ねこれは本当にはいここに「元気があれば本当に何でもできる」 元気ですかっていうことでえ名言だと思います元気があれば本当に何でもできますので、あのー、自分の体調をね可視化しておきましょうはいあのこうなりたいっていう気持ちで書いてもらっても大丈夫ですはいそんな感じかなあそうだそうだでこの「2022年耕し事柄」ってことで今年1年を振り返って なんかこう自分のことをね成長させた自分の部分っていうのは記しておいてでその1年よく頑張ったなとか、あのー、来年になった時にあ去年こんなんだったなっていう思い出しのページにしてもらえたらなと思いますほんこう自分の強さとか弱さとか書いて置いとく場所がなかなかないなと思ってて。 いいんじゃないかなぁと書いておいててもいいかなと思って作りましたはい私が本当に必要なものをこと、えー、私の生活必需品、えー、私の心の必需品でその2つが重なるもの一体何かなはいでそれをこう考えて書いてで結局生活にも心にも必要ないもの、まあ、ここに書いた とことであ書いてるけど別にいらーんって思えたらそういうのもこれもういらんでっていうのを書いとくっていうのもちょっと一つ面白いかなと思って作りましたそうそうそうであそうだあのこのね手帳の初めの方にはえー、プロローグとえっとエピローグ最後にエピローグプロローグねこの手帳のコンセプト で最後はこの手帳をなぜ私が作ったか の, あの長い長いいつもね話の長い文章が載っているのでできたらあのー、暇な時に読んでもらえたらなと思います。紙は手帳に最適なみんな大好き「トモエリバーを使ってましてともえりばってすごく厚みの薄い紙なのでどうしてもこうフルカラーのものでこの後ろが。 こっちの面がフルカラーでその裏がどうしてもねスケジュール帳を書くってなるので空白の部分が多くなるってなると裏写りが目立ってしまうんですがもうこれはすごく否めないというかもうともえリバーの特徴でもあってでもともえリバーを変えることはちょっとできなかったので私の中でペンとの相性もいいっていうのもありましたの で, でじゃあどうしようって考えて印刷会社さんと。 じゃあこの下敷きをつけようと、でこれを入れていただくと、ね、こうだったりとかこれぐらいまで軽減するのであのスケジュールとか書きやすいと思います。書いていただいて、はい、この下敷きをうちに入れて使うことで予定表も書きやすくなるかなと思っております。ぜひぜひ使ってみてみください この黒い紙のところにおく月桑手帳の、あのー、さっきの表紙の裏にも書いてたものの反転してる部分ですね、この表紙のちょっと大きくなったやつ、はい、ここにも、ね、コンセプトが書いてますので、ぜひぜひ、あのー、お手元に取っていただいてこういう意味かって思っていただけたらなと思います。はい そうですねあと他に言っとかなあかんとこはんやろうああの普通にこの月間ブロックとかもちゃんとあります手帳らしく<笑>ただ単にスケジュールを書くだけのページあの菊池のイラストがうるさく横からガチャガチャ言ってこないページもちゃんとありますこういうあこれ使い方のページですねはいこういうマンスリープランって言って1月から12月までざっくりとしたテーマ をを決めるページっていうのを作りましたこっちはあのイヤープランナーって言ってあの1月から12月まで、えー、で頭から1日から、えー、30日31日まであの日付とともにこう見れるページを作りました。こっちはねその月ごとのテーマとかざっくりなんかお好きなように使ってもらえたらなと思います。私はこの月に払わないといけないいいとけ 税金とか書きたいもうなんかこう4567ちょっと飛んで9ぐらいとかにないですか税金ってなんかねえ住民税車の税とか金額とか書いてねあとなんかこの月に使ったカード明細とかでやっぱり何月んかこう十0月ぐらいになった出費多いなとかそういうお金のが流れとかもこういうので。 しやすいいんんじゃないかななかかと思ってなんかもっともっと全然自由に使ってもらって結構なんですけどはい作りましたでこの血管ブロック式のところは2021年の12月から2022年の12月まででもうその2022年の1月のページが始まりますうん一 2023年の1月2月3月つけるか悩んだんですけどなんか結構私はもう12月でスケジュール帳新しくしてしまうタイプなのでいらないかなと思ってもうすぐ1月を始めますっていう感じで作っておりますなんかこういうあの手帳の構成とかもまたね皆さんといろいろコミュニケーションしながらバージョンアップさせていけたらなと思ってます、えー、右側にある クエッションには私も答えてあとインスタとかあのツイッターでアップしていくんで皆さんとみんな違ってみんないいみたいなところがあの本当に可視化できたらなーって思います。質問の内容とかはあのまた細かく手帳を手に取っていただいた方に見ていただけたらなと思ってます。でファッションは本当に私が この季節にあとちょっとトレンドも踏まえてうん書いてますちょっと先読むのはなかなか難しかったんですけどでもかわいいなーって思うものとかちょっとね来年なんかあのピンク流行りそうですよねそういうのも踏まえて書いてますので、うん 参考にしてもらえたらなーと思ってます。あ、そうだ。1ページだけちょっと実験的に塗り絵のページ作ってみました。で、こういうところであのなんかコメントとかでもいただいてたんですけど、なんか何のペン使ってるのかもう1回説明してほしいっていうのがありまして、また説明します。すいません。本当仕事が遅くて。はい。私がね聞きたいのはね。 ないわまたその時になったらホームページあっこれこれこれもし人間以外の生命体に変身できるなら何に変身しますかハロウィンちなんでとかありますねこんなクエスチョンがあってなんかみんなと、あのー、共有できたら面白いなと思ってますはい以上ですきこわて城の中身のご紹介になっております あのほんとこ今年初めて作ってもうすっごい自分の欲しい自分が思ってる手帳を作らせていただきましたまたもっとねちゃんと撮りたいんですけど本当に印刷会社さん京都の印刷会社さんなんですけど本当にお世話になりましたありがとうございますはいでは ちょっ と, ほんと簡単な説明の動画ですけど20分も喋っているこれは誰も見てくれないぞはいではまた、あのー、新しくねちゃんとしっかりここに厚紙が貼られて完成形ができたらまた SNS 等々で宣伝しますので皆様ぜひぜひよろしくお願いしますありがとうございました